あの実はですね、うんはい、お便りっていうのも、普通お歌みたいなのも結構届いてまして。そうなんですね、はいはい。はい、今回いくつか読んでいきたいなって思います。わ、うん、かりました。じゃあ、ここにいつありますんで、読んでいきましょう。はい、まず、はいえー。ラジオネーム、しょうもてさんです。はい。あゆみども、向井殿。お二人が選んだ、小みふろさんのプレイリストを拝見しましたぞ。<笑>向井殿の方は、例えるなら、料理のフルコースを堪能しているかのよう。前菜からメインディッシュを経て、デザートに至る。 そんな絶妙にバランスの取れた構成はさすがの一言ですな<笑>そしてあゆみ殿あどうした小生は感激しまし た, どうした向井どのがフルコースならあゆみ殿はいわば好きなおかずだけ全部乗せ小生は子供自体ゆえこちらの方が口に合ってたようです遠くに英介先生は今後も必ずチェックしていこうと思います<笑>それでは2周目に行ってまいるゆえ さらば<笑>何言ってんですかこいつは小モ<笑>てさんそういうタイプだったいや急にゴリゴリ昔のオタクになりましたねい や, いや嬉しいいや嬉しいですすごい嬉しい、うん、よかったいやねそうやって褒めていただくのは嬉しいんですけどマジでシンプルに飲み込みにくいんですよね課長、うんうん、だけ直してほしいんですけども<笑>、うん、でもプレイリスト見ていただいたんですね、はい。嬉しい ねうんうん、そうでね、あのー、実は、うん、あの僕がプレイリストに入れてた木下雄一先生の漫画があるんですけど、はいはいはい、なんと先生自身がツイッターで「 天使向井さんが小室さんのプレイリストに「私の作品入れてくださいました」ってつぶやいてくれたんですよえっ、ー、すごい嬉しい本人がもう見てくれたとありがとうございます先生なんか私ほんとこれ忖度じゃないんですけど、はい、このプレイリストが公開された時に、うん、向井さんのラインナップ読んだんですよ、はい、でちょうどそのあっこれ好きだわって思って、うん、あのブックマークみたいなのをしてたのが<笑>その木下先生そうですそうで す, そうです 図書室のえー、そうなんだはいこの図書室のやつシチュエーションとかめっちゃ好みにって思って、うん、女の子も可愛いし読んでみようって思ってみたらって笑ってちょっとぜひねこれで木下先生の作品読んでいただきたいし<笑>、はい、他にもね「あの素敵なハラクレお嬢様をモンモンしている」とか、うん、そういう作品も書かれてるんでぜひ、はいはい、そちらの方見ていただければと思います。はいうん そしてもう一つ読んていただきます、はいはいうんえー、ピザさんからいただきましたありがとうございます向井さんあゆみさらさんこんにちはこんにちはある日友人が頭痛が痛いってすごく痛そうだよねと言いましたああああこの理屈でいくと違和感を感じるは感度が2倍なのですぐに行っちゃいそうですよねお二人は感度はいいですかバカな<笑>なんバカだなバカロジカルが現れたな<笑> 何言ってんの感度いいですか<笑>何千倍じゃねえか<笑>完全に何かそういう薬かなんか改造されてる<笑>いや感度ってでも分かんなくないですか分かんないです鈍いか鈍くないかなんてはい分からないでしょ、はい、全然分かんないし、うん、比較したことがないからない個人の感想ですってそうそうそうそう、うん、そうそ う, そう、うんでももうあと感度も場所によりますしねおー<笑> <笑>いやいや、ホんじゃない。いやいやいやいや言わないですけど、<笑>どこなんていう話はしませんが、ほンホじゃないのよ。何を突っ込んでほしいのかな？違うわ。向かいドン。<笑><笑>しょうもて、表出てくな。しょうもぽ、しょうもこな。<笑>いやまあまあ難しいところですよね。そもうちょっとも う,、うんうんうん、ごめんなさい。もうそのメールの内容がもうバカすぎて、答えじゃないけど答える気にならないんですけど。はいはいはいはい。<笑>